皆さんこんにちは福岡役員にあるハートカイロ生態院の平野です本日はですねここ最近めまいや頭痛それから寒いこともあると思いますが寝起きですね寝起きの時にフラフラするといった方が増えていますもちろんコロナとかですねそういった影響もあって心が不安定になったりする方もいらっしゃいます そういった時に、同じような風邪の症状に近いもので、手図不足も考えられますので、視野を広げるために、情報を共有したいと思います。それでは、厚生労働省の e ヘルスネットといったところをですね、読み上げていきますので、これ、動画にしてますけれども、音声だけ聞いていただいてもいいんじゃないかなと思います。それでは、読み上げていきます。鉄 人体に必要なミネラルの一種で赤血球のヘモグロビンに多く存在する不足すると貧血を起こす人体に必要なミネラルの一種で成人の体内に約 3g から 5g が存在しますそのうち 70% は赤血球のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンに存在します残りの 30% は肝臓や骨髄 筋肉などに貯蔵鉄としてストックされています。鉄が不足すると赤血球の中のヘモグロビンが減って赤血球の数が減るため、酸素の供給が十分できない状態となります。これを鉄欠乏性貧血鉄欠乏性貧血と言います。 集中力の低下や頭痛、食欲不振などの症状がありますもう一度繰り返しますね集中力の低下、また頭痛、それから食欲不振などの症状がありますまた筋肉中のミオグロビンが減ることで筋力低下や疲労感といった症状も起こります見覚えある方いらっしゃるんじゃないでしょうか必要量は 健康な人の場合、男女で異なり女性は月経の有無や妊娠授乳期にあるかどうかによって左右されます通常の食事を行っていれば鉄を取りする取りぎることはありませんがただサプリメントなどで大量に摂取すると過剰症を起こしま す, ことです、ね、鉄には肉や魚に含まれるヘムテスト 野菜などに含まれる非ヘム鉄がありますヘム鉄は非ヘム鉄よりも吸収がよくヘム鉄を利用することで非ヘム鉄の吸収も良くなります。また動物性タンパク質やビタミン C を一緒に摂ると吸収しやすくなりますというふうに書かれていますさ、えー、すが、ね、厚生労働省の分で非常に分かりやすいと思います えー、これプラス、ですねこれ読み上げているだけだとあの、やはりあまり意味はないですよねで、実際にどういった方が多いかというと、男性の方の場合、食事の方ですね、えー、やはりお弁当が多かったり、あの飲みすぎてたりとかして、えー、過剰にサプリメントで補おうとして取りすぎる傾向があるようです、ですので、特に男性の方はですね取りすぎに注意していただきたいなというふうに思います。 それからですね今現在あの女性の場合です現場の方としては鉄不足が健康診断と引っかかって注射を打たれている方がいらっしゃいますで注射にも実は注意点がありましてその説明をしていきます、えー、次のページに行きます医療介護 CB ニュースといったページがありまして実は、えー、労働厚生省ロ、えー、すみませんでした 厚 生, 労働省厚生労働省の方でも、えー、鉄の注射については、えー、注意を促しております、えー、そこを読み上げていきますね、えー、厚生労働省は鉄欠乏症貧血あ間違えました鉄欠乏性貧血の治療に用いる注射用鉄材の適正使用に関する事務連絡を都道府県などに出した静脈内に注射した場合 鉄が過剰に摂取されて心臓や甲状腺などが機能不全に陥る恐れがあると指摘。天平文章を天平文章を熟読した上で医学上の必要性を判断して使用するように求めているってことですね。続き読んでいきますね。鉄剤の静脈内注射は鉄分の過剰摂取につながりやすく。 ですが、肝臓や心臓、膵臓甲状腺内分泌臓器中枢神経に沈着して機能不全を引き起こしたり機能不全を引き起こしたりヘモグロビンを作る能力が低下したりするリスクがあるというそのため厚労省は医療機関や薬局関係者に対して適正な使用を周知するように都道府県や 保健所設置士特別区に求めている駐車用鉄材については本来鉄欠乏性貧血が重症でここポイントですね重症で緊急要するなど鉄材の経口投与が困難経口投与が困難不適当な場合に限って用いることとされているしかし一部の長距離 競, 競技者に対して安易に注射するといった不適切な事例が確認されているこれ長距離、えー、競技者については YouTube でも、えー、アップされている方いますねで、えー、私の方で、えー、その手伝いを打っている方に関しては、えー、その病院でその手伝いを打つことによって治るというよりかは ある程度軽くしたら食事の方に切り替えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。もう厚生労働省もそのように進めております。根拠としては、注射用鉄材については本来、鉄欠乏性貧血が重症で緊急を要するなど、鉄材の経口ですねが困難、適当な場合に限って用いることというふうにご案内していますので、 皆さんもここ知っておいておくと、えー、いざというときですね、適、え、切、ー、な治療を受けられるんじゃないかなと思います。もちろん、病院の先生と、えー、しっかりと、えー、話し合い協議して、えー、ご自身の健康といったものがどちらがいいのかというのを、えー、ご判断していただければいいと思います。その際に予備知識として、えー、知っておいた方がいい情報ではないかと思いました。はい。て、